箱根駅伝、駒沢大谷監督祝勝会で選手たちから、ケーキを鼻につけられ、笑顔喜びを分かち合う。第99回、箱根駅伝で、2大会ぶり、8回目の総合優勝を果たし、史上5校目の大学駅伝3冠を成し遂げた、駒沢大学。 優勝を果たしたその日の夜寮で開かれた祝勝会では今回で勇退する大八木弘明監督と選手らが喜びを分かち合いました祝勝会ではエースの田澤廉選手4年たちがケーキを持って登場僕らが食べさせますとフォークを片手に大八木監督の口へ運びますケーキを食べさせたのは1区を走った窓川健介選手4年 花はやめておけよと、周りから声が上がる中、遠選手の救い上げたケーキは、あーんと口を開ける、大谷監督の口ではなく、花に着地。お約束の展開に、大谷監督は、花にクリームをつけたまま、満面の笑みを浮かべてリアクションしました。そして選手たちは、大谷博明監督の妻、両母の京子さんを囲んで、記念撮影。京子さんは、選手から首にヨーロと総合優勝のメダルをかけてもらい、最後に最高のプレゼントをもらえたと笑顔。28年間、